うわ聞いたはい皆さんこんにちはタートルです男性も女性も気になる部位ベストワンがお腹って知ってましたか脂肪が取れないと凹まないよって思ってる人も多いと思いますが実は姿勢が変わるだけで全然変わるんですスタイルがいい人やお腹の脂肪が少ない人も食べ過ぎたりお腹の力を抜くとポコーンと出ます ですが、お腹を引っ込めておく力や姿勢があるので、お腹がへこんでいる状態なんです。出ている人に限って、このお腹をへこませる力と姿勢を使う筋肉が足りないんです。今回は腹筋の上部、中部、下部、お腹をへこませる腹横筋と姿勢を作る骨盤を立てる意識。全部20秒の5種目になってます。1分ちょっとで終わります。これぐらい頑張ってください。 全体通してやることで、下半身の血流が上がる。男性はめちゃくちゃ嬉しいメリットだと思います。女性は反り腰が解消されて、下腹ポッコリがペッコリになりますので、今日も一歩前進しましょう。寝たままで、スマホ持ったまま、上体を起こして、キープです。これで腹筋上部を使います。足は肩幅です。息をしっかり吐きます。 息を長く吐くのが全部ポイントになってますお腹をどんどん引っ込めながらオッケー。今度は足を上に上げます体を上に起こします足の力を少し抜きますこれでキープです 息は長く吐きます。上に起きる感じです。はい吸ってー吐きます。どんどん吐いてです。オッケー。次はカブです。腰床つけたままで足をとにかく足はゆ ゆっくり動かします。少し足を開いて、腰が隙間できないようにゆっくり息長吐いて。もう一回。オッケー。 起き上がります。次はとにかくお腹をずーっと引っ込めてください。息を吐きながら。しっかり胸張って。気長吐いて、どんどん引 っ, っ引っ込めて。吸って膨らまさないように、で吐いて。 これれが一番きついいかもしれない最後はね腰をしっかり丸める姿勢を作るためにはお尻を締めなきゃいけませんから腰先輩でね足を開いて腰を丸めるこれでお腹をどんどん引っ込める吸って吐くどんどん引っ込めて お尻が出ないようによっしゃ OK お疲れ様でした今回の6種目これがもう鉄板メニューになりますお腹気になる姿勢が悪い食後のお腹出やすいもうお腹の悩みは全部これで解決できますんで何度も見ながらやってください特におすすめなのは2日にいっぺんぐらいがおすすめですお腹の力ってやっぱり抜けてしまうんで腹筋メニューを 2日3日やらなかったらまたお腹がポコンと出ます。毎日もしくは2日に1遍ぐらいすることによって常にお腹に緊張ができて姿勢を正しく保てれたりお腹が出にくくなったりお腹をへこませるっていう意識がすごくできやすいんで1分ちょっと何度も見ながらやってください。頑張ってやったよって方グッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。